私のですね、年末年始の話をちょっとしようかなと思います。なんか、あの、確かどこかのね、リリーベでポロッと行ったりとかしてたと思うんですけど、なんと年末年始私、一人で海外に行ってきました。 ええ、あの、あの飛行機苦手な私がですね、あの写真集の撮影であのハワイに行ったことで結構なんか飛行機乗れるんじゃないかなもう平気かもっていう自信がついたっていうのもあって、一人でね、飛行機に乗って、えっと、セブまで。 行ってまいりました。なんか途中その、乗り継ぎとかがあって、一回そのマニラの空港で降りて、えっと、セブ行きの便に乗らなくちゃいけないっていうのもあったんだけど、で、そこでね、ちょっと迷子になったりとかもしながらも、なんとかね、あの、行きまして、それで、 あのー、まあ、その名目としては、すごい短い、本当に5日くらいなんだけど、語学留学っていう形でね、行ってきたので、毎日8時間くらいですね、フィリピン人の先生に英語を教えてもらうというね、日々を過ごしてきました。えっと、それこそ、 あの、紛れ子の、えー、イベントが私の仕事納めだったから、あの、翌日にもう、あの、日本を立ちですね。そんな、ことをして参りました。で、まあ、全然ね、その、たった5日じゃ、そんな、当たり前だけどさ、ペラペラになるなんてことはないんだけど、私のね、思い出としては、やっぱりその、フィリピン料理とかを結構楽しめたっていうのと、で、なんか店員さんとかがちょこちょこ話しかけてきてくれるんですよ。なんか、ああいうジャパニーズみたいなことを言って、話しかけてきてくれるんだけど、 会話をこうちょっと楽しめたりとか、あとタクシーの運転手さんが結構話しかけてくれる人で、なんか帰りの、えっと、空港に行くタクシー、寮から空港までの、えっと、タクシーでね、30分くらい乗ってたんだけど、その人とね、結構なんかその人の奥さんの話とか、なんか結構雑談盛り上がれたっていうのが、かなり自信になったというか、なんか英語好きだな、もっと頑張りたいなっていうふうに思いました。だからね、なんかもっとこう、英会話楽しんで、 鍛えて外国の人とね英語今年はもっともっと楽しめたらいいなと思いますなんだけど絶対になんかえじゃあちょっと英語喋ってみてよみたいなメール本当やめてね<笑>私私私英語頑張るけど外国人の人とおしゃべりするために頑張るんだからね日本人の前で恥かくために英語頑張ってるんじゃないんだからねいじめないでくださいね<笑>はいそんな感じで今年は英語頑張りたいなと思ってますえではリスナーさんからのメッセージ紹介していきます